R、今日はみんなが怯えているフランス語の発音について話したいと思います。それでは早速始めましょう。フランス語の一番難しい発音は何って聞いたらみんなはやっぱりエフの発音ですね。だから今日はこの発音を完璧にするためにコツを教えたいと思います。エフを発音するときにまずは下、少し後ろに このポジションのまま風を口から吹いてみてくださいこれできますかはいこれは1問目のステップですねであとは2番目のステップなんですけれども喉を窮屈して風が喉に当たるようにしてみてください風が 口の一番上の部分を当たるようにします。肉みたいですね。この音できたら正解です。次の段階なんですけれども、あとは何か母音とか次の言葉を言うですね。例えばうわ言えましたか？言 でもちろん練習すればするほど上手くなりますので今完璧じゃなくてもみんな頑張ってくださいそして今から僕が言っている言葉を繰り返してみてくださいララルルルルルルル Ride Ride Rectangle Rectangle Révision Révision Ruine Ruine ましたかその言葉の中で一番言いやすい言葉は何コメントで教えてください。最後まで見てくれてありがとうございます。それではありがと